京都北区の新武連で石塚直樹連長以下25名の参加です三鷹の皆様こんばんは私たち新武連は普段フィットネスクラブなどでダンスを楽しむメンバーが集まり結成されました北区東十条で練習を行っています伝統ある阿波踊りと を融合させた踊りが魅力です見ていただいた皆様の心も踊るような舞をお見せできたらと思いますご声援どうぞよろしくお願いしますそれでは新ンブルの皆さんよろしくお願いします I'm going to say, my.